ご視聴ありがとうございます。旅する着物男子、馬越シです。ぜひ、この旅行動画にコメント、高評価、チャンネル登録、お願いします。小豆島編第3話、お届けしたいと思います。現在地は、小豆島の中で超有名な場所、約束の丘展望台にいます。ここから見えるエンジェルロード、素晴らしいビュースポットとして有名です。 今回小豆島観光第2弾ということで今からレンタルバイクをお借りしてもっと広い範囲で小豆島を観光しようと思います是非最後まで見てください風が強くなってきたんで早速今回の小豆島散策始めたいと思いますバイク屋さんが営業を始めると思うんで今から行ってみますバイク屋さんはこのすぐ近くにあります 小戸島安全レンタカーさんで無事に 50cc バイクお借りできましたガソリン代、ヘルメット代、もろもろ込みで 3,500 円超安いと思いますそれでは 50cc バイクに乗って小戸島観光始めたいと思いますイエーイ 樹齢千年のオリーブの木の近くまで来ましたここがその駐車場です駐車スペースがあるなんてありがたいですよね今工事してるみたいなんですけどあんな感じであの建物の向こう側にその樹齢千年のオリーブの木あるみたいです歩いて数分で実物は見れると思いますオリーブの木見つけましたこれです 樹齢千年ののオリーブの見てていいただいてますちょうど12年前2011年にスペインのアンダルシア地方からはるばる1万キロ海を旅して食事されたみたいなんです本当に歴史とかいろんなものを感じさせる木ですよねテラッセンみたいなところがあってこれをお見せしたいなと思いますすんごいいい眺め 今、ダブルカメラ使ってお見せしてるんですけどものすごいいい眺めですよ前回の配信で足を運んだエンジェルロードがあんなにもちっちゃく見えるんですちっちゃく見えますけど非常に綺麗ですこの開けた場所最高です そろそろ次の場所に移動したいと思います。ここが小豆島オリーブ園です。ここにギリシャ風車とか魔女の宅急便のロケ地になった場所だったり、エモい場所がいっぱいあるらしいので、 小豆島オリーブ園の散策始めたいと思いますで目の前にオリーブ園の地図があるんですこちらですね現金な話になっちゃうんですけどここ誰でも入園無料で出入りできるのがびっくりして。 しかも、なかなかに見晴らしいいんだこの先は、オリーブの森らしいです本当に幻想的な風景の中にいますオリーブの木々がまるでトンネルのようになっていて これが日本最古ののオリーブの原木みたいです1908年に最初に導入されたオリーブの樹木その木から挿し木した2世の木にあたるのがこのオリーブの原木なんだそうですこの先にギリシャ風車あるそうなんでっていうかもう見えてる。 いっぱい人がいるこれがギリシャ風車です下の方までお見せすることはちょっと無理ですたくさんの方が魔女の宅急便に出てくるほうきを使って思い出作りに励んでおられるのでその邪魔をするわけにはいきませんこの光景だけでも記録映像に撮っておきたいと思います絵の部分しか映ってませんがほうき手にしてみたんですけど 和服ですし、魔女にはなれないので、雰囲気だけということで。<音楽>若干しょっぱい絵をお見せしました。どうも失礼いたしました。こちら昭和天皇のお手巻きのオリーブなんだそうです。 若干急な斜面を歩いております。地図を見た限りでは、この先に魔女の宅急便のロケセットが残ってるらしいんです。あんな標識ありました、ね。こんな感じで。この先。です。ハーブガーデンもあります。あ、これなのかな？ 結構狭かった。<笑>こっちが魔女の宅急便のロケセットの方です。色とりどりの花が出迎えてくれてます。この建物みたいです。 オリーブの丘降りたいと思います。 小豆島オリーブ園さんのレストラン来ましたどんなのがあるかなメニューこんな感じのようですねこのもろみ味噌とたっぷり野菜の塩丼気になるないただいていきましょうか こたここだったら多分どなたの迷惑にもならないと思いますモダモダしているうちにひしおどん来てしまいました撮影許可いただいたレストランさんに感謝していただきますこれがひしおどんでーす のをこ次はこの包装オリーブ塩を。 野菜には何の味も付いてないそうなんでこうやってかけてこんな感じだそうですちょっと米かが硬いんですけどオリーブオイルとオリーブ包装塩が混ざることでちょっと独特なふわーっとしたうまみ感じますね 野菜がたっぷり入ってるからヘルシーで日頃野菜不足の僕には非常にありがたいメニューです。うまい。こちらのあったかいそうめん食べてみますね。オリーブオイルの味でさらに良くなってる。これはうまいわ。 綺麗に食べ終わりました感謝の気持ちを込めてごちそうさまでしたレストレアさんで美味しいひしお丼をいただいてきましたもう一品欲しいところですね今度は甘いもの大丈夫ですここに来る前に見つけてきました これが小豆島オリーブ園さんの外電横のカフェで売っているオリーブソフトクリームだそうです。300円でした。このままパクっと行ってみます。確かに抹茶のような味がして、なおかつ軽い口当たり。これはハマりますよ。 最後にオリーブビーチを訪ねて 50cc バイクに乗って始めた今回の小豆島観光第2弾締めくくりたいと思います天気が良くないとはいえいい海が広がってますね リーブビーチです西のモニュメントはビーチの手前側にあって観光名所としては最高のロケーションを演出してくれてる気はしますであともう一つお伝えしておくと対岸のの方に24の瞳映画村あるんです向こうに桟橋があって映画村と岬の文京城で通常1000円なんですけれど渡し船をセットにしたチケットが1700円として。 ここ、小戸芝の観光協会さんなんですが、ここで入るみたいなんですが、今、渡し船運休中みたいですね。本当行きたかった。行きたかったんですけど、お天気の方もだいぶ怪しくなってきました。残念ながらタイムアップです。そろそろ引き上げた方が良さそうです。どうだったでしょうか今回の旅行動画、楽しんでいただけたでしょうかぜひコメントと高評価、そしてチャンネル登録お願いします。 必ずしもご満足いただけるような内容ではなかったと思います。僕も今回の作品に関しては悔しさの残る旅になってしまったので、また来れるかわかりませんが、チャンスを作って、今回足を運べなかったところへ足を運んで、小豆島のこんな魅力見つけてきましたよとご報告ができるような形で再訪問をしたいと思います。次回の小豆島編第4話なんですけれども、今度は小豆島を離れて香川県高松市に向かいます。ぜひ楽しみにしていてください。 それではオリーブビーチをバックに一旦ここでお別れです。最後までご視聴ありがとうございました。